はいどうも。図書館で本読んでるタイプの女子。将来、めちゃくちゃ男遊び激しい。はい、ということでね。皆さん、太郎がなぜマスクをしているかわかるでしょうかはい。コロナウイルス。まあ、それもあるんですけれども。コロナウイルスだけではありません。なんと、太郎。切れ字になったのです。 いうわけでではなくてですねちょっとね急にですねおとといくらいにいきなりニキビが 5, 5つくらいバッてできて前の日何食べたんやろとか全然もうメモとかもしてなくて。 急にいききなりできたんですよ絶対ね多分何かしらがアレルギーあるんじゃないかなってで結構以前からコメント欄とかで「タロウヤの肌見た感じ小麦アレルギーじゃない小麦アレルギーのでしょ絶対これ小麦アレルギーだよ」みたいなコメントがめちゃくちゃ来ててまあそれはなんかそのニキビをできなくする治療をしたのにその皮脂腺を壊したりしてるのにできるってことは何かしら原因があるんじゃないかと思って。 今回ね、アレルギー検査を家の近くの病院で受けてきましたで多分あくまで予想は今んところは小麦まあ、多分ねアレルギーじゃなくてただの食生活の乱れとか睡眠不足とかいう影響の可能性の方が全然あるんだけどあくまで予想としては小麦アレルギーっていうのがあると思っててほら今こんな感じこの辺にポツポツポツってできちゃってはいで そもそもここ5年くらいで2人に1人くらいの割合で何かしらのアレルギーを持ってるらしくてそしたらね電車とかで並んだらそ の, そのうちの半分は何かしらのアレルギーを持ってるみたいなお酒だったりとか卵だったりとか卵だったりとかまあ友達ね卵アレルギーの人い る, いるんやけどほぼほぼ何も食えないみたいなもし何かに、ね、入っ て, て食べちゃったら入っちゃうとか結構やばい症状になることもあるみたいなので自分はねそういうなんか アナフィラキシー的な症状ではなくてまあ、花粉症と程度はあるんだけど 鼻, 鼻がムズムズする程度で今回受けてきたのが、まあ、特異的 IgE まあ IgE の検査ですねアレルギーので内容がマスト39っていう写真に載せるんですけど まハウスダストとか、ラテックス、杉、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、ガーゴキブリとか、猫、犬、小麦、ピーナッツ、大豆豆、マグロ、サバ、サケ、エビ、卵白、鶏肉とか、豚肉とか、牛肉とか。まあこれでね、結構食べ物はそんな 多, 多いわけではないんですけど、まあ、小麦とか、卵とか、アレルギーあったら、それか、これから控えていけばね、なんとかなるんじゃないかなって思ってて。 そそもそも僕結構ラーメンをめちゃくちゃ食べるんですけどラーメン食べても別にそんな肌荒れはしないからって感じであへ出ちゃった<笑>パンとかパンとか食べた時にパンパンパンって感じでね できるかかかららまあ、パンのの方がが多多分小麦の密度が多いからとかこんなねこの肌荒れを小麦アレルギーのせいにしてこんな押し付けて全然小麦アレルギーじゃないパターンめちゃくちゃあるんだけどでもやっぱりその後々っていうか早めにアレルギーって知っといた方が後々自分の命にもつながると思うしこれを食べなければそういうアナフィラキー試食を起こさないとか自分の前もってのリスク管理ができると思うのでちょっと皆さんもやってみてください。でなんかね谷先輩 サタ先輩って福島のユーチューバーの方がいるんだけどその方も小麦アレルギーで永遠に肌荒れに悩まされてたみたいで小麦の商品を一切食べなくなったらめちゃくちゃ肌が良くなったでも小麦以外にもめちゃくちゃアレルギーがあったらしくて、ま、やっぱ食生活にちょっと制限がかかっちゃうみたいな感じの方がいてでもそれを見た視聴者さんなのかな分かんないですけど結構コメントくれてであとリプライでもあったんですけど肌荒れひどかった時に小麦類抜いてみようと思って抜いたら 肌が見違えたっっていうコメントもあるしやっぱりその食べ物の影響って意外と大きかったりするんだなって思います1かいるまで1週間くらいかかるんですけどそれまでちょっと一旦小麦を抜いた、まあ、ご飯だったりとか普通の白米だったりでちょっと生活していきたいと思いますこんな感じ普通に採血をして、まあ、決算なのかなはいということでアレルギー検査してきましたっていう動画です皆さんも れ、治んないって方は行ってみてはいかがでしょうか、まあ、花粉とかねその他もろもろでございますそしてこたつはやっぱりあったかいそして今月はバレンタインカニさん僕の楽しみは